はいじゃあね今日この前質問がありました完成モーメントの説明をやります。はい完成モーこれやっていきます。どうもねあのー、あれ授業時間でやる方がなんかちょっと気合がうんやりやすいね。かこれただ録画って考えるとさ結構ねやりにくいんだよ。うん。まあ、それはさておきはい完成モーメントのね 要は計算できるっていうことを中心にここでは説明します。はい。じゃあ完成モーメントどうやって計算したかなっていうのをもう一回思い出すと、形がありまして、かな。で、ある場所があるんだよね。こうい う, うにね。ここ、I 番目とかね。番号をつける。いいかな。そうすると、はい、この位置から距離、あ、ここ今中心をオーするかな。中心をオーする。ね。 そうすると、ここでくるっと回転するんだよ。こういうにね。うん。この周りでね、くるっと回転すると。そうすると、この時必要なのは、このパーツについて注目すると、これをね、今、重さをデルタ MI とします。いいかなデルタ MI。で、この部分ね。はい、距離は RI とします。そうすると、はい、この部分が持ってる完成モーメント、作る完成モーメントというのはこうだな。 r i 乗デルタ で,、ね、でこれを例えばこれパーツに分けてねこ う, こういうことやね順番にこうパーツに分けてさ、ね、1番2番3番4番で全部足していくから完成モーメントートータルで全部足し算してください i は番号 i 番目っていうのねはいそうするとこれを連続にするよつまりあの あの、ちっちゃいの、本当にちっちゃく、ぐーっとちっちゃくしていくと、これ、積分に変わるわけだよな。こういうふうに。まあ、変わるわけだけども、これちょっとわかりにくい。これね、三ーションがシグマになって、R。え、R で積分すればいいのかなと思うかもしれないけど、実は形だから、実際こういうことだな。あるところに原点を書いたら、距離ね。R のところ。で、この位置っていうのは、 この位置っていうのは座標で指定されるもんねこれね。x,y,z っていう場所にあるであとは例えば密度だな。場所によって密度が変わるとすると密度を例えばシグマの xyz っていう関数ね。位置の関数。そうするとさここの重さってどうなるかだけどね。この四角の面積をね。 えー、幅、こう、デルタ X、デルタ Y、デルタ Z するよ。そうすると、この部分の面積、重さって、面積で重さね、重さ。これはどうなるかっていうと、大きさだから、大きさはここをね、もうデルタって使わずに、もうこれをね、DX、DY、DZ。こういうふうにね、重さがこれになるから、この微小部分の重さがこうなるから、はい、この式。 どういうふうに書けるかっていうと、ちょっと狭いな。な。結局これを使うと、この形っていうのはこう、こくーっとこっちに書きます。はい、こう書きます。はい、i、イコール、あ、邪魔。邪魔。小さくなります。はい、i、イコールはこうだな。r の2乗だね。距離の2乗。距離の2乗。大きい指見て。はい、そうすると、これに、重さをかけよう。うはローを使ったけどね。ごめん。ここシグマにしてる。 はい、D x D y D、で、あれ、r、x、yz、r と x、yz まざったらちょっとやりにくいねと思うかもしれないけど、r っていうのはこういうことな。な。r イコール。だって距離だもんね。2乗して、で、と取れば、あ見えた。いいよね。っていうことで、完成モーメントを計算する式の基本はこれだ。 はい。ということで、これを使って計算していきます。はい。じゃあ実際の問題やります。はい。じゃあ簡単な問題からやるぞ。はい。こ, この問題からやります。うん。これ何かっていうと棒があります。こうね、指ここ。この黒い太いとこ。棒があります。長さは L ですよ。と。で、全部の質量は M ですよ。線密度っていうのは、え、長さ L で重さ M なんだから。 この単位長さあたりは、これ L 分の M でね。はい。この時に、じゃあ、大回りの完成モーメントを計算しますよっていう問題を、はい、考えます。あ、これちょっとでかくしすぎたな。ね、ここ周り。この周りね、こう回りますよっていうことだね。こっち回りは意味ないからね。こっち回りしますよ。はい。そうすると、考えることは、微小部分だな。まず、微小部分だ。大事なのは、こうだな。えー、さっきのここさ。 ああ、これなんかこのまま覚えようと思ったらちょっとだるいね。まあ、わけないんだけど。でも、重要なこういうことはね。ここでもね。あ上さっき間違えてるん R2 乗だ。忘れてる。ね。ここ、R2 乗。ね。忘れてました。すいません。あーこれビデオだったら元に戻れないからね。ちょっとめんどくさいけど。うん。R2 乗、忘れないで。はい。ね。そうすると、 えー、こうだなまずはこういうこと距離はいいよね距離はいいや距離ある距離取るよこのパーツ考えようよね距離は今の場合まあ x としようよ距離は x だな0から x までそしてこの部分の重さだけどどうなってるかっていうとはい幅幅を dx というふうにするとはい重さは 密度かけるこれだね。いいかな距離が x だけ取った。で、重さは密度シグマとすると、タイム長さあたりね。そうすると、幅を dx とすると、はい、シグマ dx。で、これを全部足し合わせますよっていう計算するから、はい、計算はこうだな。はい、完成モーメント i は、はい、計算します。ね。 あこれはもう線だからね1本のこの線の上で考えればいい。x について考えればいいけどまあ x 距離は x2 乗だねこれね。はい。うん、ここ。はいこれ距離の2乗。距離の2乗だな。かけるここは重さだ。重さははいこれだな。はいじゃあ全部足し合わせる。x 軸に沿って足し合わせるんだからはい距離は。あ 積分区間は2分の L から2分の L まで。いいよね。はい、計算しますよ。イコール、ね、X の定積分だ。シグマはもう定数だから、3分の X3 乗、マイナス2分の L から2分の L。はい、シグマは外で待っといてもらおう。はい、計算します。これ、めんどくさいね。うん。そしたら、はい、2分の L 代入したら、はい、2の3乗8。 3かけ8分の L の3乗。はい。マイナスね。マイナスで、マイナスがつく3乗マイナスだからプラスということで、はい、計算しますと、これ2で、はい、3。完成も埋めたこういうに計算しますよっていう問題でした。はい、線の場合はこう。いいかなあ、でもしね、えー、でもし、 この L 分の M、シグマ L 分の M だから、これ使って書くとこうなるね。はい、こういうふうにも書ける。いいかなこれ覚えなくてもいい。計算ね。要は計算の仕方をまを理解してほしいっていうことです。はい、次の問題やります。次はね、えっ、ー、と、四角ね。あ、密度一定全体の質量が M で、密度が一定で、この辺、縦が A で、こっちが B。 軸の取り方がさ、こう、XY ってちょっと変に見えるかもしれないけど、これ立体で書くために、こっち側に Z 軸が、あのー、取れ、あの、あるように取ってます。はい。で、どの軸回りっていろいろあるから、この場合考えてね。例えば、X 軸回りの完成モーメントは、つったらこのね、この X 軸、これを中心に回る。Y 軸回りつったらこれだ。Z 軸回りつったら今度これがクーと、クーと回るね。で、それぞれに完成モーメントは、まあ違うんだけど、 えー、まずどっか行くかなこうやって考えるか。えー、X 軸周りから考えるか。X 軸周りの完成モーメント、この軸周りの完成モーメントはっていうふうにちょっと考えてみようか。いいよね。そうすると、この場合はさ、こういうふうにね、X 軸を取るよ。そうすると、各パーツっつうのはこうだね。はい、X 軸、ちょっと暗いか、影になってるか。あこれ、光つけます。はい。 これでも一緒かな。はい。はい。そうすると、x 軸周りだけど、この場合も微小なとこだね。そうすると、距離だね。はい。距離はこんな時こっち側に軸がさ、y 軸があるから、距離はね、これ y だね。y だけの距離があるし、はい。ここの重さだけど、ここ。はい。重さはな。密度かける、 大きさだから幅 dxdy だな。こうしようよ。幅、ね、x 軸方向に dx でいうちっちゃい幅、y 軸方向に dy というちっちゃい幅にすると、重さっていうのは密度かける dxdy。距離は、はい、x 軸からの距離は全部 y でかけるよね。だって x 関係ないもん、z も関係ないもん。ということで、はい、x 軸周りの完成モーメント、これをこう書きます。i sub x。はい、これどうやってかけますかはい、距離の2乗だな。 距離の2乗。そして重さだ。重さは、はい、シグマ一応だとする。DXDY。ね。あ、そしたら積分はってくるの。積分はもうこれ DXDY って積分の記号に出てくるね。だから、あ、X と Y について必要だなっていうことがあります。ね。じゃあ、どこからどこまでって考えるけど、はい、これも。いいよね。どこからどこまでかっていうと、ね。X についてはこうだな。こっちの絵見てます。 x についてはこれちょうど真ん中だと思ってちょうど真ん中ねここちょうど真ん中ねちょうど真ん中だから x についてはこういうことだなここに書くここに書くここに書こう x については a にマイナス2分の a から2分の a だし y についてはマイナス2分の b から2分の b ね、これ積分区間ここに書いてもいいけど書いてもいいけどちょっとくねこれが積分、ね、ここにはい入ります積分の区間入りますはいじゃあ計算していくよはい計算していくそしたらねこれ x と y ね積分区間関係ないからこれこうねはいこれこういうふうに書けますはい x についてはこうだね x はス2分の a から2分の a までね でシグマはもう関係ない、シグマは外出てもらって、はい、はい、こういうふうにかける。ね、あ間違えました。2分の、ね、はい、こういうふうにかけますいい。はい、じゃあ、計算していくと、こうだね。A、B、3乗になるけど、シグマっつうのが、これだね。全密度。 あ、綿密度密密密度。面密度。面密 度, はい、面密度。これだからねこれどうなるかっていうとはいこれ。いいかなあ見えない見えないごめん12分の MB2 乗。はいこうになります。いいっすか。はい、でこれからさ実はこうだね。じゃあえー、ついでにこうやって書こうか。 Y 軸, はい、y 軸回りはだけどこれさもうさ対象だからもうわかんな、ね、いこれここから推測したら分かるね12分のあねあ、y の方向の長さが必要だったんで y 軸回りはこれこうだ12分のこういう風になりますいいかな同じだってこれをささっき計算したのはこういうふうに計算したけど。 今度こうだねこう。こう見たら。こう見たら。さっきと計算が違わないもんね。同じだ。はい、つうことです。次。Z 軸回り。えー、そしたら Z 軸回りははい、Z 軸回りはだけど、これね、実はね、これプリントでね、説明してあるんだけど、 あ説明ってごめん。取り上げてやるんだけど、説明しなかったとこがあって、実はここをね、プリント、あの講義のプリント、こうね、これ、垂直直行軸、垂直直行軸の定理っていうのがあって、実はね、Z 軸の完成モーメントって、X 方向と Y 方向の、あ、X 軸周りと Y 軸周りの完成モーメントを足したやつになるんだよ。な。はい。これになります。これもね、単純なことから出てくるから、あの、証明は あまあ、ちょっと考えてみて。み、ね、ここはちょっとさ真面目に計算してみよう真面目に計真面目ってこともないけどな、うん、真面目ってことはないんだけどはい Z 軸回りを素直に計算していきますはいどうやるか、ね、Z 軸回りちょっとえこれ一回行きたいごめんねはいこうだね、はい、この Z 軸回りこの Z 軸回りこう回るんだ今度は Z 軸回りくるくる回るこれいったいからねえま コマじゃないのにな。まあ、回るわな。回る。中心で回るわな。はい。そうしたら、これもそうだね。さっき R だけど、これね、だって、ここ、距離は、あ、わかるよ、距離は。xy 平面上だから、x2 乗、y2 乗だな。重さは重さは、はい。シ, シグマかける、dxdy だな。幅は dxdy だからな。はい。だから、はい。だから、あ、これ隠してやるから。 ちゃうね、はい、y 軸周りもこれも簡単だ。で、はい、x についての積分区間は、これは、えー、マイナス2分の a から2分の a、マイナス2分の b から2分の b。はい、こういうふうになります。ね。で、ここでね、ちょっとわかることがあるんだけど、x2 乗と y2 乗だね、ここで、こうわかります。イコール あれでこれ。積分ってさ、分けられるよね。分けられるんだよ。こういうふうに分けられるんだよ。ここだってさ、ここ足し算だもん。積分、ここ足し算。ね。足し算になってるから、ここ分けられるよ。で、分けた。そしたら、ね、こういう計算の時、まあ、もうね、大人だからさ、別にテスト、うん、あ、まだみんな、大学院の試験受けたりするかもしれないからね。 分けた時に、前の計算の印象を残しておくってことはもうこれはまあテストを取るねダメまあだけじゃなくてねものを考える時も大事だあれこの計算式出てきたねうん、うん、はい x 軸前の積にこれあれ ?y2 乗シグマ dxdy あっこれあこっちすこっち x あれこれって ix だしあこれって IY だね。計算出てきたね。っていうことです。ね。あの、この例を使っても分かるように、はい。これは、iy+,ix すになってる。はい。しかも、計算したら、これだね。えー、x の方がこれ、y の方がこれだから。これ、ビデオは、ね、動画はね、やっぱりね、残るからね、しんどいよね。さっきはちょっとか、うん、ミスがね。しかも、ちょっと。 うん、準備不足だったらね、ちょっと、うん、言い忘れたり、ちょっと勘違いは時々あるからね。はい、じゃあ最後の問題です。はい、そしたら次。次はね、円、えー、円。薄 い, 薄い、薄い円、薄い円。さっきも薄い四角だったけど、薄い円。で、これ全部詰まってるとして。詰まって詰まってる、詰まってるとして。はい、そうします。そうすると完成モーメントは、だけど、はい、計算。これも楽だな。で、これ、極座標でやるかな。はい、これ、極座標でやるから、こうだな。 ある部分。これね、ここの部分。で、距離を r とするよ。ね、距離 r として密度、面密度が、ね、シグマだ。で、面密度シグマだ。これ幅が問題だよね、これ。今までさ、dxdy ってやったな、全問までは。ね。はい、これ、極座標になるとどうなるか知ってるよね。これは、rdrdc だな。 これあの別にあのヤコビアンでここがヤコビアンねかかってると思ってもいいしこうだね極座標の時はさここがさ dr になったらこうだなこの幅っつうのが rdθ だな θ がラジアンだから rdθ になるから面積はって考えるときにはいいかなこ う, あこう中心だよ円の極座標の中心から原点からこう取ると距離が r だな 距離が R でシーターだけ動かすと、ここ、ラジアンってそうじゃん。ラジアンって、ね。この半径かける、その、ラジアンかけたら、この長さになるんだよ。で、あれ、これ大きいじゃんと思うかもしれないけど、まあ、ちっちゃいから四角だと思ってよっていうことなんだよ、だ DR とこれかけると、R、DR、C、DC。いいかな。あとは、あの、ヤコビアン。ここにヤコビアンかけてあると思ってもいいけど、まあ、そこはちょっと今日は許して。はい。ね。簡単だから飛ばします。 はい、そうすると、はい、ここの、重さっつうのは、重さは、はい、綿密度シグマかける RDRDC だ。ね。距離は R だ。はい、計算簡単だね。はい、完成モーメント。この場合、大回りだこの Z 軸回りだね。こ の, この Z 軸回り、こう回転してるといい。ね。あ、X 軸回り、Y 軸回りはまたこれ計算して、今日はこれ Z 軸回りだけするよ。じゃこれね。 はい、そうすると、はい、どうなるかだけど、距離の2乗だな。r2 乗だな。距離の2乗。次、重さだな。重さは、シグマ、r、dr、d、C だ。いいよね。で、はい、じゃあ、極座標にしたらどうなるかっていうと、あ、二つでいいね。はい、そうすると、はい、r っていうのは、0から、あ、ちょっと r 取っちゃった。ごめん。あ、これ a にしやがったな。ごめん。 でまゼ、あ、ロから r の取らせてもらう。ね、本当は？あ、ちょっと変えさせてもらうわ。ごめんね。a にしよう。ね a にしよう、うん。半径 a。半径 a に変えました。問題をはいね。で、シーターは0から2杯ね。はい、計算します。はい、これシーターについては何もいないからこうだな。 0から2 π d、まあ 2π になるけどね。はい、それ次。r3 乗になるね。うん、いつも完成モーメントの時、3乗になるんだってことだね。はい、そうすると計算すると、これは。4乗だなはい、で、シグマ2のこれだな。πr2 乗だ。ね、目。これ入れると。二分の π。 はい、あっごめんね。<笑> 2乗だな。これは勝手半径 A にしちゃった。ごめんなさいね。はい、そうすると。えー、2乗見えるあ、俺言ったますはい、これ二2分の MA2 乗です。あったあった。はい、2分の MA2 乗ね。はい、合ってます。はい、これですよ。ということね。はい、以上です。じゃあ、これ参考にね。まあ、計算。完成モーメントの計算は別に積分の。あ、考え方はね。距離の2乗を。 重さの部分があって全体を足し合わせるね。あとは積分の計算だ。多重積分ね。慣れてればできると思います。はい、じゃ、今日はね。これです。はい、終わります。